皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。1月26日、バトンちゃんからもらったご近所仲良しボックスから、福引券99個が出てきました。これは多分、自己最高記録だと思います。こういうのがあるので、マイタウンに引っ越しすると、バトンちゃんが来なくなるというのが正直あれかもしれませんね。そして、この動画がアップロードされている頃には、新コインボスのムドウが登場していると思います。